あのね申し訳ない公園のね、うん、可 T シャツまずいでしょ、背広じゃないと。 公園の占有許可は無料じゃないとダメだからで公園の占有許可は他の人排除できないよスプライ ト, ライト<笑>どれスプライトってなっ公園の占有許可は他の人排除できないよ都民の公園なんだろトノホラトノの人にトノの人に追悼式だから排除できない よ, ないよトラブルになるのは分かるじゃないですから、えー、僕らトラブル起こしに来てないけどトラブルになる可能性十分あるのに分かってあなたたちは許可出したんだよね お断りして る, しる。申し訳あ る, る、ね。あなたたちは許可出したことによって、今こういうことが起きてるんだよね<笑>だな。あなたたちが許可出したことによって、今こういうことが起きてるのに、なんで僕の<笑>あなたと話をしているんですかあなた名前何名前聞いてるよりか。あなた誰答えで聞くよがないんですよ。あなた誰警 察, 警察、ね、あなた警察 <3D2> 手帳出しなさいよ。<3D2> 手帳出しなさいよ。なんか慣れてないみたいだけど。戦争の。お前だいいからお断りですよ。お前慣れてない。やろ手帳出 せ, 帳出せ。必要ないです。手帳出せ。必要 な, ないからか。慣れてないよ。<笑>やり方慣れてないよ。<笑>必要ないからお帰りください。シロは黙ってれ。<笑>うん、いいあのあなたたちが手帳が出したから僕らは追悼しに来た だ, だけなんですよ。追悼手帳の犠牲の方のね。なんで公園の人を止めるんですか。 あと、とる一般利用の方通りますんで。この人たちの、あの許可出すにあたって、この人たちの主催のページとか見ました。分かんなです。何も見ずに許可出したんですか。まあ、実際許可出しているのは、医療協会さんの方なんで。え実際許可で、専用許可を出しているのは、医療協会さん。じゃあ、公園の人は何も言うことはないってことですよね。まあ、東, 東公園の方も、関与はしてるとは思いますけれども。うん オタク東部公園事務所関与はしてるんですか、してないんですか、まあ、一応あの、内容の確認はさせていただいているとは思いますけど、ねえっと、内容というのは、そ の, そよでのウェブページの案内に、まあそのそ辺はちょっと私も担当でないので、お答えできませんけれども、どなたの担当ですか、ねあの、管理課の方で担当して、僕、ちょっと別の別件で、はい、丸川さんの所に行く用事があるん で, ああそうですか、ちょっと聞くんで、その時に、えっ、ー、と。 ちょっと担当の担当名まではちょ存じ上げませんので誰が来る人はあの人たちのあの人たちの、うん、あの普段やってる外宣のビデオ見たことありますか？ないです規制上げてますよ、うん、トラックオトマとまた違うんで ね,、えっと、ねことは違うのでなんで規制を上げてる人たちに公園の使用許可を出して<笑> こ, ここでここではありません、ね、ここでもいや毎年両国行きないでやって話にな っ, ってるじゃないですか？うん 通れなくなりますよ、えー、こうやって膨らむと通れなくな、通れなくなるんで、みんな中入りましょう。入れませんんよやめてててくだださいてさいこういう暴言なんで専専用、専用っんです専用撮ってるんだっるるかかららメすカラちょっと<笑> んでいい ん, ですかいいんお前 何, わどう何のででわれ口が悪いなてめんだよ、お前。何言っじゃん、こ 大きい声出すのやめてくださいトラブル防止ですよ大き、はい声出さないの嫌が、ね、らせないのこの人在日朝鮮人なんですそれであんなことをあそこでやられたら怒るのは当たり前じゃないですかあああ止止大きい声出さないでくださいやあいつが出したんだよこれは今日は こ, う こ, ここでやるべきとこいあいつが出したんだあいつに言えよじゃあ一言ぐらいを一言ぐらい言ってみろよ主催者だ一言ぐらい言ってみろって言ってんの言うたらやめるよお前言ってみろ早く ちょっみもう一回もう一 回,、あのー、回言いますけど、公園の専用許可って僕らも何回も申請したことありますけど、他の利用者は排除できませんよね。 だけどもトラブル防止ですトラブル防止です、ね、トラブル防止のために今日は、ね、あえてお願いしてますおんちゃん 平, 平, 和に、ね平和にね、向, 向こうにも同じように言ってるから。りりんんんんんもたたちちちがららととととっっっっててるるそそうおおおおお仕仕仕事事事やややだだ私あなししまますすゃゃゃ断断れじ話 入りすると危ないので、流れてください。 と植え込みはちょっとご遠慮いただけま す, いいすはい植え込みから出てください植え込みから出てくださいお願いします警告室ですもう一回言ってみろ最終警告そ、ままはい、こから出たんです警告室はい公園管理者公園管理者ここの公園管理 者, 者として誰<人で>都知事<人>です、ね、都知事都知事から今警告が出たのに公園管理者何何で出てくださいここ危ないの都知事から警告が出たのにあなたの責任で今言った 出てました。えー、め明確に明回っっとういいいあじゃあます、うんまさあが あのうに参加してるるるますからを守る 会, だわを守る会だわ村さささんてるの村田秀樹さんんんいいいじゃもも佐藤なのえっと、私ょとあの覚えがありますあでがありまして。まますささんんにてごめないいいあそこるじゃとは もうダメあいらだうだだよ、よよいいいいいいいいですすすすししししたたたた方方はは入入入れれれててららろろお名前ななっんんゃとさ東京都の公園の人よく聞いててもヘイトスピーチしてるから。 警告ピーチっていうか、よく聞いておいて、今、一切ちょっとここ、ここは、ここの道はととと止めさせていただいてます。 なかったことにちょとまたやるようなことを。